こっち来そうね板の間でやられてるこれは確実に当てないと。 一人じゃ厳しいわ。一旦ドワイトの治療して二人で救助に来るのが得策ね。ドワイト治療するわ。ありがとう。一緒に救助行こう。頼りにしてるわ。ナイスドワイト。 アダム今よしまった私が狙われると思ってたわ。 してくれたゲートまで頑張ってほんとタゲ取ってくれたり起こしてくれてドワイト天才置き去りにされたもの最強、チェイスしてくれた仲間が落としきられそうだなんとか助けたいね ごめん無傷で助けたいからここ倒す。ノーノーノーノーノーノー 下からゲート開けなきゃ。オッケーそこね。ゲートまで飛んでくるそれはやばすぎる。飛んでくる遠いのわかってるから釣るよね。 まさか板のところ来たりしてごめん勢いで救助するわ2人ともとりあえず逃げてー どこで倒れた興奮がなかったら間に合いそう。トラッパーキャンプしてるな。近くにはなあるのかエイダは救助来てない。なんとか無傷で助けたいけど。 あ、ここにいるの見つかった。これはラッキー。罠解除ナイスー。迎えら一瞬違う道行くのかと思った。 の悶絶フックかな吉間にあった目の前で倒れたなー。 パパンパン状態だ一発身代わりになって時間稼いでもらおうノーワン壊したけどドワイトが狙われてる今救助しないと。 肉壁できないかストライクナイスあれこれ俺やばくない助かったー。 ずい発電機トークでやってたからすぐ起こせない。民間バレー。鬼の怒り終わってくれ。 クローデットがトンネルされちゃう。クローデットのトンネルを阻止せよ。 違う餌を与えるのだこれでクローデットからキラーを引き離す地下上発電して通電したら心音聞こえてこの状態であるやってガラスあっち行けお前いつからいたんだよん外だなサボってないぞ 俺のライトの出番だぜ、うん。なんか当たっちゃった。でも当てちゃったことで、肉壁ダウンしたドワイトが。ゲームが悪すぎる。 待て、俺が行くまで。無理、ドワイト逃げて。今ネアが追われてるみたいだから、ゲートへ案内しなきゃ。 たダメだ不発治療してもらったからみんなで救助だ僕は右から行くか 違う、治療じゃない。しまったあーごめんなクリス。お追いかけてくるならまだチャンスは、ある。ネアが追い出されるはずだからその間に。 う最強板使うぞクリス走れーちょクリス俺やばいって。 あぶねい